なんでクソビランがヒューマライズに加担してんだ<笑>我々はヒューマライズに選ばれし者<笑>